うんえー、ああ、これ高橋君やのこっち細かくて、多分前に先生と吉村さんがやったやつと同じところのやつだと。うん。いろいろねまたあったんで、ちょっと違う受験で。うん。これじゃ普通だもんね。うん。どっちが面白いんだろうな。こわ、これだこれ嫌なんだよね。なんか面白そうだよ。よね じゃあこれ五葉松なかなかあの葉っぱが短くてね箸もいいですよこれ。<音楽>多分以前 川崎先生とヒ間さんにやってもらったとと、うん、同じあの模様だと思うんですよ。なのでちょっと前は吹き流しみたいな感じ、うん、でヒルさんはたたみ込んで。んこれのヒルマここ模様がこうかなり強い模様ついてるな、ね、これね。そうですねそ、うん。だからこれに合わせてちょっとこうこっち逆にこう返していくかこっちシルムになるかわかんないけどさ。 まだ正面決めてないですけどね。こういう塾園にしようかな。こ、ま、れ、あ、なん多分今までない感じ。こう値上がりになってるんでね。あと次の段階で上回るとき、こう値下がもうちょっと出せれば値上がりの形で行けばいいかなと思うんだけ ど, ど。今の時点だとこのままこうやってた。 うな形、ね、ちょっと葉っぱセルします。これ葉っぱしこれあるのんます。す。葉葉っぱのの量が多いいで、これ少なくします少し古りはっきり見えてないですけどね。ここでこの から下の葉っぱを抜いていくような形取ります、はい。これで大きく開いてるでしょう、はい。ここから下が前年の葉っぱになりますの、ね、で、はい、取ります。こういう形ですね。うん、で、この葉っぱの首のところ、こう下をあの全部揃えます。が揃ってないと芽を起こしたとき綺麗に上がってこないんで、これ。 綺麗に取っていきます。こっちの手で少しこう回していくんですよ。ここに、うん、そうすると、下が揃えます。ここに揃える。こう、こうやってみたら揃わないから。うん、こう回すと、下が揃うんですよ。ここうん、あんまり回すと、<笑>折れちゃいますからね。うん、ねねこれずっと見ていくと、これカンの髪の毛がある。これをどっちに取るか。これ立ってるの、取っちゃうか。<笑> ここも3本になってるから長さをこれこれ使って、この2つ使ってこれ抜きます。ここに枝がありますからね、うんうん、反対側のこっちに残すこれ取る こ, こが4つあるな、これね4つになってるから、これ長く長さを詰めるこれあこを残します、これを目使いますここまたカンネキがあったカンネキー多いですね<笑> これは、あまり取っちゃったなくなっちゃうから、このつけとけかしら、これ<笑>、はい。でも今、フルパ取って、カンヌキを抜いた状態、うん、そう、枝抜き、カンヌキ取った、三本とか四本とすと、二本にしました。うん、だからここだけは、ちょっと、あのー、残しておきます。これかこ、ここね、ここカンヌキ。針金で掛けながら、これ抜いてきます。すね、ここは、あ、うん、明を決めてきます。これね、ちょっと、こう、うん。 上げてくればこの曲がりが見えると、ねうん、今こうだからこれ上げるかでこれで返してくる。これ針金かけます。一本倒しちゃうか。銅線は三分の一のサイズですか。そうそうそうそうだいたい枝の三分の一。 線の話線の話でです。すアルミだとミだと、うん、が弱いですからもっと太くなるほど。 こ こ, とここにこう強いも角がここかか鋭角に曲がってるんでちょっと同じぐらいにやってみようかなと思うんですけどこれだとやっとここで曲げるとここかなり鋭角に曲がるんですよこ。 曲がりました結構か曲がったでしょこれねでこの髪の毛はどうするかちょっとこの間をねちょっと上に持ってきますから こ, いこんな感じですここを取っちゃうと後ろこれ取れないですよねこれがね、うん、後ろ枝がなくなっちゃうこれちょっとこのままでやっててもいいですか針金かけて取るんだ最後。 ですね、取っちゃった、ね、ライもなくなっちゃった、ね、こっちはなこれれれでででカバーしししようよこれ抜こううちょっとこうかかなななこここここ抜並んんんけどねとょにあるからね、はい、こ, れこれ抜きます。はい と細かくかけていきますかいえー、っとねこれ20番でかけていきますかね。えー <笑>小さな対面。細かいですね。もうみんなマンションじゃないですか今、うん。だからこういうのしか置けないんじゃないですか。うん、<笑>一方置けないもんね、うん。僕も小さいの好きですし、家にね大きのあったら困っちゃう。 これ全部かく終わったですね。そう、塾を整えていきます。よめこう。 こ こ, がね、ここに。 さっっきると言ていいじゃない。 うん、ちょっと大きく見えるよ、これ木が。流れは、どっちなんですか。流れはね、これローチャン左流れだ、これね。左, 頭左だもん、頭左です、ね。で差し枝は右じゃないですか。差し枝は右で。うん、で、左流れ左だ。いいです、ね。これも、左持ってるてんだよ、俺。あ、確かに、帰ってますよね。うんうん、確かに、そう。これが、こっち、右エキシャスおかしくなっちゃうんじゃないかな。面白いって言って。最初はこっちに来たけど。そう、逆に。 高くなって風で 風, がここう風の流れっていうのを感じるんじゃないかねこれね。ね上がりの木とかにはこういう形もいいですね。過酷な環境にいるから根、ね、上がって、うん、曲もついて流れもこっち左に流れていくっていう。 普段作れれば、まあ、こういう第3、第3、<笑>これなこれ全部つけとおかないとダメだねそうか、ここカンヌキになって、うん、そうカンヌキだけど、裏枝がこれしかないんだだから、このままでいいんゃなかな、ここねカンヌキの部分が差し入れたれ、もうこれ取っちゃうとおかしいもんねお か, しいおかしい、おかしいこれも取っちゃって、おかしいです、ねうん、あこういう場合もある、ね、これはあるねだから、こういう枝を増やさなければいいね うん、ここはちょっともっと太る可能性ある ね,、はいはい、これね幹と同じぐらいになっちゃうから枝を増やさない方がいいんだ葉っぱで調整しとかないとねちょっと特殊な形になりましたねこれ珍しい重要な3本缶抜きでも切れない缶抜きがあると<笑>そう自然の中にだってあると思うよ<笑>ありますよ缶抜きいっぱいこの枝はさ、はい、ここの空間に入ってきてるからねここにね、うん、これ取っちゃうともう裏枝がさえばなくなっちゃう一、うん、体感がだいぶなくなりますよね、うん 裏枝つつのは大事だからね、裏金はダメだけどね。裏金はダメですよ。<笑>今や、やってるけど<笑>。<笑>じゃあ、そんな感じで、うん、今回、五葉松ミニ盆栽、ちょっと特殊な、このカンヌキと裏枝に。ついて、ね、はありかなっていう感じだか、ね、ら、うん。なんやな、きゃおかしいですよって感じですね、うん、というわけでした、はい。はい、ありがとうございます。はいどう